レッチド、ショップ来ました。今更だけどオートヘイブンレッカーズなんだね。オートヘイブンだと思ってた。よくむき出しと悪構成で、遊んじゃおう。無駄にならないように二つは、あさりたいな。よく見たら三人スタートなのか。まずは緑キット。 次は何が出るかなーこれは来たー、騎士改正アイテム。キラーはプレイグか。え、トーテムが燃えてる。吉獣か。あ、これは壊した犯人バレたやつ 僕の方来てるのかと思ったピンククロが頑張ってくれてるから今のうちに回さなきゃ最近共同作業すると効率悪くなったのかな 近いところに釣られたねあれは黒見つかった今のうちに逃げよう僕も感染しちゃった。 量化ゲロが怖いから治癒せず発電機回しちゃおう時間で僕も衰弱不詳一応バベチリ対策しとこ これロッカー入ってもモロバレだね。釣るの遅いな。<音声>わ あ, あ, あ, あ, あ、メメントだー。ウルメメなら釣られたらまずい。治癒しとかなきゃ。<音声>おお、黒ナイス。おっけ治癒完了。 ルメとかノーアンのこと考えたらハッチ探したほうがいいかなこれ見られてないペロ強化の音だ。 キャンプされる前に助けよう黒僕鍵持ってるから拾ってあら赤い鍵じゃない。 一緒にハッチを探して脱出しよう。ハッチどこだ私ちょっと治癒してくる。位置バレちゃうけど大丈夫かなああああったよ黒。こっち、黒急いで。 《黒開けて開けて》《スミスありがとう》じゃあ開けるね》アフターア最強